宮城県沖で地震、推定災害震度5弱、宮城県中部で地震、推定災害震度6弱。 宮城県沖で地震、推定災害震度6強。 津波注意報が発表されました。震度速報、最大震度は5強です。 地震情報、午後6時9分頃、最大震度5強を観測する地震がありました。現在、津波予報等を発表中です。震源地は宮城県沖。震源の深さは60キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定されています。この地震で最大震度5強を宮城県北部、宮城県南部、宮城県中部で観測しました。また、震度5弱を 岩瀬県沿岸南部、岩瀬県内陸南部、福島県中通り、福島県浜通り、震度4を、青森県三八上北、岩瀬県沿岸北部、岩瀬県内陸北部、秋田県沿岸南部、秋田県内陸南部、山形県も上、み、山形県村山、山形県沖玉、福島県藍津、茨城県北部、茨城県南部、栃木県北部、栃木県南部、 群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北東部、千葉県北西部、神奈川県東部、新潟県海津、山梨県東部富士五湖、長野県中部、震度3を、押島地方東部、青森県津軽北部、青森県津軽南部、青森県下北、秋田県沿岸北部、秋田県内陸北部、北部山形県庄内、群馬県北部、 埼玉県秩父、千葉県南部、東京都23区、東京都多摩東部、神奈川県西部、新潟県中越、山梨県中西部、静岡県伊豆、静岡県東部で観測しています。